平成28年11月3日、阿蘇市内の巻の阿蘇体育館で復興祭が開催され、多くの人が訪れました。これは、阿蘇市文化協会が毎年行っている阿蘇市文化祭を、平成28年熊本地震からの復興を願い、復興祭と名前を変えて行われたものです。まず、オープニングアクトとして、 阿蘇中央高校書道部と佐藤阿蘇市長による一歩、また一歩、そして未来へと題した諸銀が披露されました。開会式では阿蘇市文化協会の山部七尾会長の開会宣言の後、佐藤阿蘇市長が阿蘇の文化を絶やしてはなりません。みんなで支え合ってこの阿蘇を盛り上げましょうと挨拶がありました。 次に熊本市西区に本部を置く舞踊団花わらべの少女舞踊団と子ども舞踊団による日舞が披露され華やかなステージに会場からは大きな拍手が起こりました続いてバッテンジョージさんによる肥後にわかそして吉本によるお笑いライブが行われ佐藤明日市長も飛び入りで参加し会場を沸かせていました いつもよりもパワーアップしたステージにたくさんの人でにぎわっていました。